でも年下そんなないもんな。う 同級生くらいかなあれ同級生生らららいまでいける<笑>いけ<な>いかか、か<笑><笑><笑>かななちと何何歳歳まででるも代代の方は私が知る限り真央ちゃんは責められる人がいいです。 分かります。押し推しに弱いタイプなんで す, んす今ちょっと言葉を濁そうと思って失敗したんですけど押<笑>しに弱いカイプ押しに弱いから課題なんですよちょっと押しに強く自分からね押していけるような人<笑>え<笑>何押しに弱い押しに弱いちーちゃんは押すもんね押さないんね押<笑><笑>したことあったっけ<笑> <笑>なんかだっったけ<笑>違う ね, <笑>ねえおないかそうおナイスお、内緒 熱唱です。ありがとう。本当です。ナイありがとう。よし、サービービだ。ービーだ。バービーだバービー マキソー。 入れます入れたらマルディーよし入れたら勝ち上手<笑>くない 寝たらすた<笑>たたはい寝アスンサー、まありがとうございます。<音> 風が強くて難しいですチェ ち, ちゃん難しいって言うなら難しいわ狭<笑><笑>くないなんか上手、ね、いチェ、まあ、ち, ちゃん曲がんないからもうちょっと褒めて曲がらない宮崎チェとなんでかっていうといやいやいや 心だもしれないけどで も, <笑>なんかもちゃんとこうホンいいここ、うん、当だ。 おいしおいめっちゃいいめっちゃいいお椅子ありがとう本当に曲がらんねいざいなやかっお椅子後ろあ、助けてるわありがとう今日はね<笑> ゴルフっ<笑>ってそういういスポーツだし、ねね、やっぱりね<笑><笑><笑> 236もあるんです。 え、違う、パワーファイブだよ。確かに、ね、<笑>パワーファイブとかやめちゃそうかも。風が強いから、なんかね。ポータル止まらなかったす、あいつすごい。うん。なごえだ。 <笑>おーすげえあるんですよ、ね、おーあるんですよ、ねおー 出ました。<笑><笑>ナイスです。いや、いい大丈夫です。おお。 バ ー, ジーチャンスだ二人ともちーーーーーーそううですいうまいううまいうまいうま い, し い, すご い, しいいいいいし攻めだね。そう攻めた<笑> あ、<笑><笑>うね okay、あこりりゃがとう<笑>うん<笑> okay、おはござ<笑><笑><technical 笑>、oh, <笑>いマーディってさ、マーディってさ、マーディーって言ってるんですけど。 毎日聞くのいいと思うはあううよ。本当本当に成長した っう、めっんすごい。 大きいう<笑>大きいね見た目より風強くないうんれれしてる、うん、入れればありがとう。 いいですすか、はいいりがとうございます<笑>いいよ ー, ー, <ス>ボ ー, ー<笑>負けました先輩。<笑><笑><ソース><笑> そうですね。どう天です。どう天です。<笑>ね大丈夫かな。バーで食べれるかな。頑張ろう。そうだね。うん